吉きです子供数年がたち大人ネズレキットカット大人の甘さパッションフルーツこだわりのパッションフルーツビスケット練り込み ネスレキットカットパッションフルーツ買ってきました、うん、ディア見ている人たちへフロムヨシユキビジョンきっと願い 叶う大人になると願いは忘れてしまいそうになるもんですからね大事ですよそれではいただいちゃいましょう 箱。開けました。袋が。三つ入っていますねおお。グッジョブですよ。グッジョブ。うんグッジョブですか。いや。なんか。 ボルテージが上がってきますね。袋。開けました。そうですね。パッションフルーツのこれはなんでしょうかね。黄色黄緑色ですかね。 黄色かなまあ、パッションフルーツの色ですよねそれではいただきますんんあ、結構思ったよりも結構強く パッションフルーツの味がきますねああとこの練り込んであるビスケットのねこうジャリジャリとしたザクザクとしたまあジャリジャリとした感じかなこの練り込んだビスケットの食感がきますねあとこのなんだろうパッションフルーツの酸っぱさですかねちょっとでもそんなに酸っぱくはないかなおお あ, とあんましそうだな結構ザクッとしたビスケットの食感がやっぱ来ますねやっぱりねうん最初にパッションフルーツの味が来てでビスケットの。 この練り込んであるビスケットのこうザクザクしたちょっとジャリジャリしたあのビスケットの食感がきてそしてち ょ, ちょっとだけチョコレートかなまあうんで最後はや っ, やっぱりパッションフルーツの香りでこう広がって、まあ、溶けていく感じですかね ああうん、で、こうしっかりとちゃんとパッションフルーツの味が効いていてねあんましチョコレートチョコレートしてるってわけじゃないですねでもこれはなかなか、うん、このビスケットの練り込みとこのパッションフルーツの味がよく出ていてねこの食感も楽しめるしまあなかなかいいと思いますようんですね 以上レスレキットカット大人の甘さパッションフルーツでした高温多湿を避けて保存してください。